焼き物の歴史で言ったら、要は粘土が取れるところ、僕らでしたらあの石になるんですけ原料が取れるところで焼き物が焼き物を作られるようになりそこが産地になっていきます で, でハサミ焼には三ツ乃俣っていう陶石があり有田焼にはさっき言った泉山がありでット内三河町っていうのがあるんですけど三河町は三河町ないではないんですけれども佐世保の 方, の方に石が取れるところ。 あってで、えー、そこで産地として何かといまこ、はい、で伊万は伊万里で大岡ちゃまが入るわけですよ、はいはいはい、ってあで。はいはいではい